それぞれを受賞させていただいたりだとかですねで今回こちらの足利では初、えー、お披露目という形になりますそれとですね、あのー、今私 の, あの隣にですねあのこちらに、えー、2名 の, あのメンバーがいますけど実はあの昨年ですね教皇としてあの1名ずつあの入会しましてであの2人とも足利が今回。 あの発言ということで、しかもあの僕の隣の子はですね。あの言う返しで、今日がこのあの足柄の演奏かあの初のデビューという形になりますので、皆さんあの応援よろしくお願いします。で、えー、はい、お願いは1年生のみおちゃんと私の隣は1年生の若菜ちゃんです。どうぞよろしくお願いいたします。<笑>あじゃありがとうございます。<笑>じゃ、それでは始めさせていただきます。どうよ 前夢に向かって走る武装と書いてメロスさあ踊り子たちメロスのように走り出し舞い踊れ そうだ いや「きっと狂いはる君の霧その足に尽くしめでね」「心ひつに歌い踊る」「メロスメロスメロスメロス」「走れた地獄メロス」 は熱き天草師匠思いをひとずに夢に向かって駆け抜けろ 会場の皆様に、で、ありがとうございました。は、ありがとうございました。8国メロスでございました。この後も続きます。どうぞよろしく